のテスト放送、事前テスト放送をお送りしております。えー、YouTube、Twitch でご覧の方は Twitter で「ハッシュタグ #XIVNIV」ライ内部、p o r t i n g n i をつけた状態で、x o のコメントでお知らせください、えー。先ほども、ま、たのテスト放送の方で、えー、ボッチとか先ほど見てましたが、いつもと誰も関係が違うので、そしてライトがすごく貧しいので、ここに立つと分かりますが、えー、私からはほぼ何も見えております。 も大丈夫 で, すかでは会場の皆さんは引き続き、まあ、ゆっくりとまだ約25分ございますのでゆっくり入 Oh. お お, お準備ができたら戦場へスクウェア・エニックスの「無料オンラインアクションファンタジー・アースゼロ」